骨盤調整コアい側トレーナーの村井幸子です。えっと、今日はですね、えっと、いつもね骨盤底筋 の, あの、尿漏れ防止の骨盤底筋の体操をこちらでご紹介しているんですけれども、今日はね、肩をやります。なんでかっていうと、骨盤底筋って、うん、と大角膜の上にあってほしいんですよね。 分かります骨盤底筋ってここですよね体の一番下の部分ここにハンモック状におしっこの尿道から肛門までのところにこうねある股のところにある、えー、ハンモックのような筋肉群なんですけどその骨盤底筋群がしっかりと動くためには横隔膜その上にあるこの横隔膜っていうのとものすごく密接に関係してるんですねで息を吸って横隔膜が下がるときに この一番下にある骨盤底筋も下がるんです。で、息を吐いた時に横隔膜が上がると、それにつられて圧力の関係でね、骨盤底筋も上がるんですよね。で、この連動がしっかりできていると、呼吸を し, しているだけで、呼吸をしているだけでしっかりと骨盤底筋がある程度動いているわけです。で、筋肉って、ね、やっぱり動くと鍛えられるので、え緩みもしないでしっかりとした骨盤底筋になって、 尿漏れもならないし、尿漏れだった人も改善するっていうことになっていくんですが、この横隔膜と骨盤定筋がしっかり動くためには、骨盤定筋の真上に横隔膜があってほしいんですね。だけど、今の私たちの現代 の, あの姿勢、例えばスマホとかパソコンとかいろいろあるじゃないですか、こうでこういう、こう、ね、顔が落ちちゃったりとかっていうふうにすることによって、姿勢が崩れて、 骨盤底筋の真上に大角膜がない方っていうのがすごく多いんですね。例えば、反り腰でこう、大角膜がね、骨盤底筋のこう前に来てたりとか、逆に猫背で骨盤底筋のもっと後ろに大角膜があったりとかして、この連動した動きができてない方がすごく多いんです。 なので、骨盤底筋をしっかり動かすためには、骨盤底筋トレーニングをすることもすごく大事なんだけれども、それと同時に姿勢を整えて、骨盤底筋の真上に大隔膜が来ているっていう状態を作っとくっていうのもすごく大事なんですね。で、その姿勢が崩れる一つの要因として、やっぱりその肩が中に入ったりとか、肩甲骨が開いてね、午前だったりとかっていうのがすごく関わってくるんです。 なので今日は、えっ、ー、と、姿勢を整う骨盤底筋の上に横隔膜が来るようにする肩、周りのエクササイズをご紹介していきます。で、これはもちろん、えー、巻き肩とか猫背とかの姿勢も治るし、あとは四十肩五十肩ですね。にもすごく、あの、効果が高い動きなので、ぜひやってみてください。はい、それではね、やっていきましょう。まず一つ目、すごく簡単なんですけど、 こうやって油になってもいいし、立ってやっていただいてもいいです。両手を斜め下に伸ばします。手の甲を前に向けますね。で、えっと、この手がね、床に触らないように。でも、こんな上げる必要もないです。本当に斜め下。で、肩は下げていきましょう。で、この腕が、こう後ろになっちゃうともう胸開いちゃってますよね。これだけもう全然効果がないので、真横、真横から5センチほど。ほんのちょっと後ろぐらい。もう、真っ ここです、後ろが。これ以上後ろに行かないように。あと、肋骨が開かないように、肋骨はしっかりと締めます。だから、おへそを背中に引き込んで、お尻でマット、ヨガマットを押すような意味で、こう、上に上げるイメージですね。で両手斜め下。で、こうじゃないし、真横から5センチぐらい後ろぐらいです。この状態。で、ね、息を大きく鼻から吸って、 吐きながら、ゆっくりと親指を前から、小指をぐーっと前に。なれるべくここにぐーっとねじれるところまでねじっていきます。この肩のね、根っこからぐーっとねじってる感じです。この時に肋骨開かないようにしますよ。で、吸ってゆっくりと、戻る時もゆっくり。これ10回いきましょう。口からしっかり吐いて、ここしっかりねじりますよ。ぐーっとねじります。 戻る時もゆっくり。三、吐いて。はい、吸ってゆっくりと戻る。四、吐いて。しっかりねじりますよ。はい、吸ってゆっくりと戻る。 5を吐いてはい、吸ってゆっくりと戻る6吐いて鋭い痛みがあるような場合はやめてくださいね肩に鋭い痛みがあるような場合はやめましょうはい、吸ってゆっくりと戻る7吐いて 最後をしっかりねじりますね。でも胸は開かない。はい、吸ってゆっくりと戻る。8、吐いて。はい、吸ってゆっくりと戻る。9、吐いて。 吸ってゆっくりと戻る。10、吐いて。おへその力抜かないようにしますね。はい、ゆっくりと戻る。そしてラストキープしましょう。吐いてゆっくりねじって肩の根っこから。ぐーっとねじれるところまでねじって肩下げますね。胸は閉じて10、9、8、7、 5, 4, 3, 2, 1, 0力を抜きましょう。なんかね、この辺にじわーっとするようなものが感じられるといいですね、ここの胸の前をほぐしています。はい、それではね、 これもう一セットだけやっていきましょう。もしこれで今でね、もう疲れちゃったなーっていう方はもうお休みしていきます。もしね、もうちょっとできそうっていう方は一緒にやってみましょう。で、決してここがね、もしなか肩関節とかが、なんか鋭い痛みがあるような方は決して無理しないで、今日はやめておきましょう。はい、それでは行きますね。両手斜め下、肩下げて、で、手が後ろに行かない。真横からほんのちょっと後ろぐらいですね。肋骨は締めます。 締めるためには、おへそ背中に引き込んで、お尻でマットを押す力でおへその位置ちょっと上に上げていきましょう。はい、いきますね。息を大きく吸って、口から吐きながら、ゆっくりですよ。親指前から、小指も前。ねじれるところまでぐーっと肩関節の根っこからねじって、で、戻る時もゆっくり吸いながら、ゆっくり戻りましょう。これが1です。 2吐いて、口からしっかり吐きます。吐き切るのすごく大事。はい、吸って、ゆっくりと戻りましょう。3吐いて、はい、吸って、ゆっくりと戻る。4吐いて、 はい吸ってゆっくりと戻る5を吐いて吸ってゆっくりと戻る6吐いて吸ってゆっくりと戻る7吐いて ゆっくりと戻る8吐いてしっかりとここねじりますよ吸ってゆっくりと戻る9吐いてしっかりねじりますゆっくりだけどしっかり肘伸ばしてますね はい、吸って、ゆっくりと戻る。10、吐いて、はい、吸って、ゆっくりと戻したら、ラストキープしましょう。吐いて、ぐーっと、肩の根っこからねじって、胸開かないようにしますね。10、9、8、7、6、5、4、3、 2,1,0 ゆっくりねじりをほどきましょうはいはい、えー、いかがだったでしょうかたったのね10回2セットやっただけですけどこの辺がちょっとじわーっとあったかくなったのではないかと思いますえっ、ー、とこれをですねぜひ1日 2, 回2セットを1週間 毎日続けてみてください。で、そうするとですね、この中に入ってた肩とか開いてきて、猫背が治って骨盤定筋の上に大角膜が来るように綺麗な姿勢になっていくので、あと四重肩、五重肩もすごくね、良くなると思います。なので、えー、ちょっとね、肩の動きが悪いかなとか、もしかしたら私猫背かなみたいな人がいらっしゃったら、1日2セットを1週間、ぜひ続けてみてください。 はい。えっとね、今日の動画がちょっと役に立ったなっていう方は、ぜひ、えー、チャンネル登録ボタンと、あと、いいね、よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。